ははい、いいおはようごござざまます。ます。すラスカでで最近ですね、僕めちゃめちゃ不足しているものがあって沖縄が大好きなんですけどやっぱりね今なかなか行けないんですよであの大好きなお店で「あの夢を語れ沖縄」っていうお店があるんですけどちょっと行きたいな食べたいなっていう話をしていたらですねテイクアウト用メニューをね送るよって言ってくださったのでちょっとね今回は購入して我が家に届いております<笑>こんな感じ いいわ今回はねスープ油麺豚とセットでね送っていただいておりますので今回はこちらでねラーメンを作っていきたいと思いますで今回の作り方なんですけれどもいつものね湯煎とかとはちょっと違いまして先にこちらのずんどうちゃんでお湯を沸かしていきたいと思いますよっこいしょ で、それでだ、今回ね、あの、作り方がちょっと違う理由が、油。それに、豚ですね。まあ、かなりね、包装がね、簡易的なもの。まあ、こちら袋は簡易的なもので、油もね、こういうジップタイプなので、まあ、ちょっと湯煎してしまうと、漏れてしまう可能性があるかもしれないので、<笑>この作り方に書いてある通りね、この、えー、豚と油に関しては、 レンジで温めていいいきたいと思いますでもそれは沸いてからなのでとりあえずもうやることがないです<笑>そしたら今ねお湯が沸きましたので今日もねもやしだけですがこちらの野菜を入でていきたいと思います野菜は OK とそしたら麺を入れる前にまずはチャーシューと油をレンジでチンしていきたいと思います そしたら具材を温めるのと合わせてスープもね温めていこうと思いますスープはこんな感じとスープを加熱していきますだいぶね油もあって濃厚なスープなんで焦げ付かないように弱火でじっくりと温めていきたいと思いますスープがもうだいぶ温まってきましたんで 麺をね、投入していきたいと思います。麺がね、こちら、指よかったら沖縄産のね、自家製麺でございます。それで、茹で時間がね、大体5分から7分ってことなんで、今回もね、最短の5分で茹でていきたいと思います。で、5分スタートと、今回もくっつかないようにしっかり混ぜていきますね。重たい。 スープを外してを外しょで今回盛り付けていくのはねたまにはと思って吊り鉢ではなくてこっちで盛り付けていきたいと思いますはいオッケーいしょ、うん、はいこちらにスープを全部注いで で、麺か熱つ熱ついつつつここに野菜とで豚肉ですねでけえでけえ で, でこちらの味付け油を熱い熱いどこ とこで今無事ラーメンができましたんで向こうに行って食べていきたいと思いますはいということで今こんな感じで完成いたしましたんで早速ね食べていこうと思いますいただきますちょっとまずスープと うんまね、これ最後に僕が沖縄で食べたのとだいぶ変わってるっぽい比較的ね以前食べたスープが、まあ、甘みがあるんだけど醤油も効いてるみたいなタイプだったんだけど今回はねうちょっと甘みを抑えながらほんのりね酸味が出てる感じ多分ね骨の酸味だと思うんだけどこれがねすごいスッキリしてるちょっとじゃあ麺を。 いやー、はあはあ。こんな感じ。う、え、わ、ー。うまそう。<笑>まあ、相変わらず麺うめえ。 これ多分ね、以前にいただいた麺とも一緒だとは思うんだけどゴワゴワワシワシ系なんだけどなんて言うんだろうねもちもちはしてるの難しいな、うん、でまたねこの醤油とか豚の濃い香りにも負けないぐらいね小麦の甘みと香りがあってめちゃめちゃ美味しい。 僕はね、撮影用に23日ぐらい冷蔵庫で解凍をしていたので多分ねその間にちょっと麺の水分が飛んでしまってるのか以前ねお店で食べた時よりもちょっと低下水っぽい感じにはなってるけどうまいチャーシューでっかいなこんな感じうわうまそう ちょっとね、レンゲとかお箸と比べてみればわかると思うんだけどちょっとね明らかにでかい<笑>ようんああいいわこれ多分腕肉なのかな この赤みがね結構多い部位なんだけどこれがうまい、うん、<笑>僕ねあのバラ肉ももちろん好きなんですけどどっちかっていうとあの腕肉とかちょっと赤みがね多い部分の方が結構好きでこのチャーシューうまいな<笑><笑>ちょっと野菜と油と。 味付け油うまいな あ, あー最高にうまい最高にうまいぞでも結構吸ってるはずなんだけど減った 画面越してもあんまり減った感じしないよね<笑>、うん、調理編もあったのにね今日は珍しく初登場でございます<笑>い これはたぶんチャーシューだよ絶対チャーシュー<笑>うーんちょっとここに一味をかけたいと思います うめ<笑>いやなんかもうほんとね夢方さんのこのラーメンが好きで沖縄行くたびにね食べに行ってるんだけど何回食ってもうまいなやっぱり。 そろそろ生卵も投入していこうかと生卵がラメはあーうまっそう<笑> 今日も最高にうまい<笑>はい卵完食でございますでも残り多分ラーメンでいうところの大ぐらいかな二郎系のもうほぼほぼ残りもわずかとなってきました<笑>、うん、でちなみにね今朝の8時41分 僕のねこれがアサラーでございます<笑>うん最後のチャーシューでっかあそしたらこちらが最後の具材のチャーシューでございますうん ビールでーはい、ということでごちそうさまでしたはいということでね今夢を語え沖縄産のラーメンですね完食いたしましたいやもう、まあ、ほんとね毎回僕その沖縄行く時今、まあ、目当てはね もちろんいくつかあるんですけれども何回言ってもねその目当ての1個の中に入るこの有名方の沖縄店さんいやーうまかった一応ねあのこちらのメニューに関してはネット販売とかはしていないんですけれども今現在ですね営業自粛ということでまあ臨休をしている日もあればテイクアウトの日もあれば豚丼の日もあって